ステップ 2. 単一格子の発足。さて、持ちモードの数状態なんですが、それが格子がいくつか入っているんでしょう。まあ、これが One Photon Wave Packet とのタイトルになっているので、想像できると思いますが、それがちょっと調べてみましょう。まずは、こういう状態なんですが、これがケット n 1 n 2続いて Nm なんですが、これが モード1としてはこれが N1 の格子の数があって、そして、モード2には N2 の格子があって、まあ続くでしょう。そして、持ちモードの数円算子なんですが、N hat equal M の和で、A hat dagger M、A hat M に な, になって、そして、 こういう数式になるでしょう。n h a t かけるこのベクトルなんですが、えっ、ー、と、ket n1nm、equal m 和の a hat dagger m、a hat m かけるこの表現になって、そしてそれが和 m の和の n m かける k e t n1n2nm になるでしょう。そして、 気をつけなければなりませんが、この数状態なんですが、それがハルトニアンのこういう状態なんですが、それから数円算子のこういう状態 な, なんですが、こういうふうになってるんですね。n かけるこのベクトルイコール m のかける、えー、と n m かけるこのベクトルなんですが、そしてこれが 数演算子 の, の数式なんですが、それからハモトニアン の, の数式で同様に、これが M のは EM かけるこれでしょう。そしてこれが、こういう、このベクトルがこういう状態になってるんですね。ですが、数演算子のこういう状態が必ずハモトニンのこういう状態ではありません。 それを気をつけなければなりません。例えば、この例なんですが、これが、ケット1、0の書き方なんですが、これが、モード1には単一格子があって、モード2には格子が0。あるいは、モード1には0があって、モード2には1つがある。 で、この0のは書かなくていいので、こういうふうには書きましょう。ケット1の1、プラスケット1の2。で、これが、モード1かモード2では必ず単一格子が入っているんですね。そして、これが数状態の重ね合わせになります。それから、この ψ なんですが、これの表現で、 n hat psi イコール l 2分の1ルート2分の1かけるこれが数字と整数1かけるこの1の1のケットなんですかプラス1かけるケット1の2でこれもイコール l t psi なのでこ れ, これがそれがこういう状態になっているとの証明になるでしょうそして問題は まあ、続いて、h hat r かけるこの ψ なんですが、こういう表現になって、ルート √2 分の1の h hat かける、1プラス2分の1かける、オメガ1ケテ1の1、プラスオメガ2ケテ1の2。で、この場合だったら、これが、そのハムルトニアンのこういう状態にはなってません。 まあ、特別なケースは、オメガ1イコールオメガ2の場合にはなってるかもしれませんが、一般としてはなってません。さて、定義としては、シングルフォトン、単一格子 の, の状態なんですが、それが、数円算子のこういう状態。で、そのこういう状態のこういう値が1になります。で、これが定義なんですが、これを覚えていただきたい。 そして、例なんですが、この結1のサビ1なんですが、これがまあ、腰が一つですとう簡単に見えるんですが、で、これが先の計算した例で、結1の1、プラス結1の2で、どっちかのモードには一つの腰がありますので、そのお互いのモードには0がの腰が入っているので、必ずどっちかには腰が一つあります。 そして、これがこういう状態になってるんだ、ね、ですね。まあ、もうちょっとあの一般としては書くと、M の和で CMIM の桁で、これがこういう状態になってるんですが、条件としては、M の和で CM の絶対値の事情で、必ずそれが1にしなければなりません。で、これが、 確率になりますので、まあ、もちろん、その、あのせえっ、ー、と、条件としては、これが1にしなければなりません。そして、この例に、ね、は、反対の例なんですが、この、Ket1 の1プラス Ket0 なんですが、こ, こっち側には、子が1つが入ってるんですが、この真空の状態としては、これが格子が入ってません。 で、どっちかには格子があって、どっちかには格子がないので、これが、こういう状態にはなってません。そして、これが単一格子の状態とも言えません。確認するためなんですが、これが、まあ、ケット1にはこういうふうには書いて、それが M の和で CM、ケット1の M なんですが、それが 1M なんですが、それが、まあ、 モード一にはと格子がゼロ、モード二にもえっと格子がゼロ、モード M には格子が一つ。で、これが、どっちかねには一つの格子が入っているでしょう。そして、これが、その数円算子を書いてみてみましょう。で、その n ける k 1なんですが、これが y m の A, M, A hat M dagger, A hat M かけるこの N のは CN ket IN でしょう。そしてこれが順番としては交換して N のは CN、M のは A hat M dagger, A hat M かける ket IN としてでこれが m イコール n ではない場合にはこれが0になりますので、は n の和なんですが、それが cn a hat n dagger a hat n かける ket 1 n になります。そしてこれが ket 1, 1になりますので、これがイコールとと証明になって、これが合っているととの証明になるでしょう。そして その単一格子 の, の検出信号なんですが、それがどうなっているんでしょう。まずは今回には、周波数としては、ディテクターのセンシティビティ、ディテクターの精度があまり変わりはありませんとの前提として、この w e T r t s そのセンシティビティかけるこのベクトルの長さの事情で、それが、 e hat plus r ket1 of t になるんですね。そしてそれが展開して s かけるこの表現なんですが、これが e hat plus にはこういう表現になって、そしてそれがもう一回展開して、これが m と n があるんですが、これが a hatm があるでしょう。この a、e、hatm かけるこの k e t 1n なんですが、これが m イコール n ではない場合にはこれが絶対、必ず0になりますので、それがなくなって、これが今回は m の和になるんでしょう。この表現になって。で、入っているのは a ト m 1m になるんでしょう。そして、これが、 0だ、絶対0とは書き直すなんですが、その a-m としては そ, れがそういう風にはなってるんですよね。そしてこの表現になって、そしてこれが w1 イコール S。この表現の絶対値の事情になるんでしょう。そしてこれが S かける e-vector plus の絶対値の事情になって、そしてこれが 単一子の波速の波動貫通になりますでこれも覚えていただきたいんですが、そしてそれが今回には単一格子の波動関数になりました。